はい大変お待たせいたしましたそれでは基調講演をニックさんからお話いただきます映らない少々お待ちください接続がいかないですかねあ、来た気がします はい、お待たせいたしました。それでは貴重講演ニックさんからのお話を始めさせていただきます。よろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。あ、皆さんこ ん, こんにちは。あ, あのアメリカのメイン州で始まった Civic Tech Brigade Open Main の ニックカフマンと申します今日はあのびっくりするほど大人数が集まって日本の CivicTech エコシステムはすごいなと思いましたまず ONISA と他の c o d l for Japan のチームメンバ ー, ーの全員のおかげでこのサミットにあ参加することになって心からあの感謝したいと思いますあ では簡単なぜか日本語がしゃべるかというとあ、まあ、大学の頃はあ留学したことがあります、3年生の時はあは東京で1年間留学してから卒業したらまた1年間くらい住んででも今回は実は8年ぶりに日本に帰ってなんか感動します。あの 前回は、uh, 2011年の東北大震災の後に行ったイベントを TEDx 東北の翻訳チームのボランティアとして参加しました uh, no, uh, この8年に日本語のレベルが少し非常に弱くなって<笑>、uh, もし uh, 細かい話は難しいので時々英語を使ってしまうことは申し訳ございません 発表はなるべく簡単な言葉で伝えようとしますけどあの分かりにくいことがあればあの後でもぜひ何でも聞いてください。私は5年間、シビックテックの活動に関わっていますがあの実はエンジニアではなくてもともと社会学と都市デザインの勉強したことをきっかけに シビックテックは興味になりましたオープンメインのボランティア活動以外フリーランスコンサルトやイベントの開催執筆などの仕事をやっています今日の発表でオープンメインのハカソンイベントを中心にして一般市民と専門家やエンジニアとの協力を高めるコラボレーションスペースの作り方について 考えてみたいいと思います今回のサミットのテーマはスパーク・ j o y ですね。まず皆さんはどんなイベントがスパーク・ j o y しますかどんなイベントにときめきを感じますか私はこのメイン州で行った都市計画のコンフィリエンスイベントが最も印象的なイベントであの魅力的なのは このイベント会場の外でリサイクル材料の場作りが行いましたイベントに参加した都市計画の専門家が町の市民と一緒にこんな場所を作って交流ができることがすごいなと思ってシビクックテ t e イベントもこんなことをやってみたかったんですではオープンメインの 白カの作り方についてちょっと発表します。オープンメインは毎年1回、2回ぐらい白カを行うけど、前の白カと今の白カは結構違う感じで、その違いについて説明します。要するに<笑>。 すみません。要するに オープンメインは毎年1回2回くらいハクソンを行うけどあの前と今のハカソンの違いについて説明します要するに今のイベントは本当にハカソンではなくフェスティバルの雰囲気を目指していますイベントの比較をする前に少しオープンメインの歴史について話します オープンメインは2012年に Code for America の初期のブリゲイド Code for Main e として始まりました今リーダーシップチームは5人で代表は2人いますアクティブメンバーはおそらく15人から25人にすぎないです結構小さなグループで地元の IT 会社が食事と会場のサポートで地元の自治体と NPO との連携もあります今は、ベンチュの2つの町で毎年のイベントが開催されています。これからオープンメイのメンバーが始めたプロジェクト、いくつ紹介します。まずこれはハードウェア系の プロジェクトサイドワーク・バトルという吸い殻をリサイクルするためのゴミ箱です。メイン州のポートランド市の喫茶店のオーナーさんがこれを発明しました。2013年のオープンメイン博士さんにそのプロトタイプを持ってきてだんだん改善して今はスタートアップ企業として販売しています。次はメイン州のポートランド市の予算で あのデーータベース化のプロジェクトです市役所は普通の予算をあの読みにくい PDF ファイルでウェブサイトに載せるのであそのティームメンバーがあもっと使いやすいものを作りたかったんですウェブサイトはあ、他のマサチューセッツにあるシビックテック団体のプロジェクトからフォークされていますしかしデータを記入することが非常に時間かかったせいで 今の状況はメンテーテインされていないだと思います次は投票についてのプロジェクトは2つありますまず投票寄付金データを集めるプロジェクトそして投票ガイドのウェブサイトというプロジェクトもあります最後は自分が参加しているプロジェクトでとても民主らしい問題報道の常設に関するプロジェクトです ポートランド市のほどは赤レンガなのであ雪が降ると非常に滑りやすいです。今、調査がすご く, すごく問題になっていますあ。今はリサーチフェーズであー市民にインタビューをさせてもらったり、ソーシャルメディアキャンペーンとかどういうことを作ればいいかについて考え中です。そして これはあの自分にとってあオープンメインの第3チャレンジです。まず、3大チャレンジですね。ねまず、メイン州は、田舎の地方なので、人数が少ないポートランド市はおそらくあのそのポートランド市の人口は多分6万人に過ぎないですあそのため、 い、まあ、たプロトタイプのようなプロジェクトはたくさんありますけど長期的なプロジェクトは少なく結局インパクトはまだ出してないですそしてメイン州のテックのイコシステムも小さいため仕事するためにメンバーが地元を離れてしまうことがよくありますそして最後あの3つ目は今日の話で特に興味深い問題 エンジニアと非エンジニアの興味領域が違うことです。例えば、ミートアップでテックスタックについての話があまり多かったら、一般市民のメンバーが興味がないとか、テックについて何もしなくて、市民の問題についての話だけだと、エンジニアがつまらないという可能性もありますので、そのバレンスの仕方が難しい問題です。といっても、 そもそも一般市民がし、uh, 参加していないシビックテックがインパクトを出せるのでしょうか<笑>これは Code for America のマットの。Uh, Real change only happens when ordinary people get involved、uh,。ですから私は博士さなどであの専門家ではなく、 一般市民の参加を増やすす方法についいてて考えていますでは、博士さんの話に入ってこれからオープンメインの博士さん2つ簡単な比較をしたいと思います。これはあの2016年で開催したイベント、博士バスというオープンデータを活用するための博士さんでした。 会場は地元の図書館でした。ほとんどの参加者はエンジニアか自治体の人でした。みんな朝に集まって参加者が専門家のオープンデータの使い方についての発表を聞いてから2つのチームに分けました。これがそのプロトタイプなんです。 左目はですねバスの現在地を LED で表示する地図です。右はバスの到着時刻をスピーカーで知らせるシステムです。残念なことに一般市民の参加者はなかったんです。そして考えさせられた話があります。 あの普段バスを使える市民もチームに入ればいいなと思ってハックドバスのイベントのポスターをバス停の外に貼りましたが多分誰もイベントの名前か説明を理解できませんでしたハックドバスってどういう意味なんだろうって思いさせてしまうだろうと思いましたそれで仕方なくチームメンバーがプロトタイプを試すためにパソコンを持って バス停に行って待ってる人に話しかけようとしたらある人がハック・ザ・バスのハックという言葉を怖がってあなたたち誰みたいな<笑>みたいチームメンバーが怪しい人だと思われて結局その人がバス停から逃げてしまいましたこの恥ずかしい出来事でハックという言葉はあえて シビックテックで使わない方がいいだと思いました。それから今のハカソンという言葉も一切使わないです、オープンメイは。では、翌年のイベントです。Civic Design Fest というイベントを開催しました。Civic Design Fest はあのハカソンに祭りの雰囲気を掛け合わせたイベントでした。あプロジェククトはテックでも テテッでもなんてても、OK、です前の博士さんとは違い、地元の NPO からプ ロ, ジェクトをプロジェクトの提案をもらい、オープンメインはサポートとして人材の配置やプロジェクトの調整をしました。会場としては、町の中心にある3つの場所を使いました、それはコーワークスペースで、図書館、そして公園。 参加者のプロジェクトについてのサイドです。一つ目は、まあ、結局はプロジェクト八8チームぐらいありましたけど、これは3つの例です。一つ目は市民が地図に自分の考えを描くという地元の NPO が始めたまちづくり調査です。 2つ目は子どもたちが楽しめる公園のピアノ階段です。3つ目は若者のアートコミュニティを支えるモバイルアプリのワイヤーフレームです。これは会長ですね、チームの雰囲気がとてもよく、さまざまなタイプの人がアイディアを交換していました。 イベントの最後にはあのピザパーティーを行いあそこでチームメンバーがあー進捗の発表をしましたこれは2つのイベントの比較表ですあの参加人数とかあプロジェクト数あとテーマあーそしてあの発表の説明そしてチームを募集方法 あのシビックデザインフェスの方うはあの一般の広告じゃなくてあの直接 NPO の人たちとか一般市民と話し合ってあのそのチームの代表をあの募集することです、うん、次はあこれはイベントの目的の違いを示すスライドですもしテクノロジーの活用が目的なら そのハクザーバスというイベントは成功だと思いますあしかし人々の協力を高めるのであれば Civic Design Fest のようなイベントの方がはるかにいいですそして最後にあ私は Civic Technologist ククの最も重要な役割は 人々の協力を高めることだと思います。CivicTech の発展のためにはもちろん技術的な知識が必要です。しかし、一般市民のコミュニティノレジも同じくらい重要です。c i v i c t e c h プリゲ g a がこのような協力を高める機会を作るのは、テックとコミュニティ i t y ノジの共存のスペースを作るためです。 専門家も一般市民も CivicTech のイベントに参加すると新しい技術を知ることができますこれを実現するのが CivicTechnologist の特別なスキルです私はオープンメインに一般市民を増やしたいわけでも専門家を増やしたいわけでもありません実は私はオープンメインの活動を通じてみんなを CivicTechnologist にしたいです では以上です<笑>あのぜひ、「探偵部」を聞いてください。質問とか はい、熊本コネクションプロジェクトの陣森と申しますお話ありがとうございました一つお聞きしたいんですけれども実際にそのシビックテック関連のプロジェクトやプロダクトが、まあ、リリースされて、まあ、エグジットされていくと思うんですけれどそれにあたってそのクライアント側とこういう条項は絶対結ばないようにしているとかいわゆる社会技術の観点で 特に契約の観点で気をつけていることとあればこの場で共有をお願いできればと思っています。 基本面はあの5年前から始まったブリゲードですけどあ実際、クライアントのあ真面目なプロジェクトをすることがあまり少なく今までは大体あのあ自治体ではなく NPO 法人とのコラボレーションプロジェクトであそれは本当にあ今からあの最近あ、最近メイン中のあ ポートランド市があのなんか自治体がイジメレーション向きのスタッフを募集したのであそのあクライアント真面目な協力は本当にこれからか<笑>あというあ感じで多分来年とかあのオフィシャルな街とあオフィシャルなパートナーシップを作ってなんとかの貯金的なプロジェクトを。 スクリュー今まではそのプロジェクトの目的はあのそのメンバーをあメンバーの人数を増やすためとかあのみんなアイディア出してあのコミュニティ作りの方があ今までの目的でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はいありがとうございます。 えっ、ー、とではですね。えっ、ー、とちょっと時間の都合もありますので、今日はニックさんは今日は今日明日、今日明日おられますか？はい、今日2日間。はいやられそうなので、何か質問がある方はぜひあのニックさんを見かけて質問をあの投げかけてみてください。はい、それではニックさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。 次はじゃあ こ,、えー、この次はですね、えー、パネルトークに入りたいと思います上にね表示されてるかななんかもワっとし何かモヤっとしあ大丈夫ですか<笑>はいちょっと待ってくださいねはいよいしょ よいしょよいしょングはいはいおっとっちゃいますよはいパネルはいパネ ル, パネル参加いただけるのはこちら、はい はい、はい。関さんまずコードフォージャパンから関さんに来ていただきます。よろしくお願いします。いますはい。座ってください。はい。で次がニックさんですね。ニックさんもまたもう一度ご登壇ください。はい。はい、で次が来年のコードフォーのサミットの愛知の平田さんよろしくお願いします。はい。はい、そして最後に。 今年度のサミットの白白澤さんよろしくお願いします。はい、あれ全員揃いましたか？はい、それではパネルトークをよろしくお願いします。マイク皆さんお手元にありますか？はい、ちょっとさ後ろ行きましょう。<笑>後ろ行きましょう、はい。はい、この後ろ行きましょう。 はい、えー、では、えー、皆さんお待たせしました、よろしくお願いします。えー、まず、えー、もう皆さ ん, あれですもん、ね、あの最初に自己紹介をしてますから、えー、質問の方に行きたいと思いますけれども、えー、これってスライドは特にあるんだっけ、<笑>ごめんなさい、はいえー、まず、えー、私から質問なんですけれどもあのまずやっぱり最初はいろいろ課題解決 の, その テクノロジーのことをいろいろやろうとしたけど途中からやっぱりこう参加者を集めるのがすごい大変 で, でまあそのフェスティバルみたいなものに変えていったということですけれどもその中であの実際にその技術をやりたい人たちっていうのは逆にこうモチベーションを失ったりとかそういっったたことはなかかですかそれは最近あの自分のメンバーたちは。 よく笑いになってます<笑>あ。あの、エンジニアさんは。まあ、みん、民主はあの、小さいので、あの、テックのミートアップも少なくて。あの、あ最初の三年間は。自分、実は自分のミートアップではなくて、他の一般のチェックミートアップと一緒に入ってたんです。その時は、あの、その技術的な 発表とか他のミートアップのイベントもいっぱいありましたのでそのようなエンジニアさんたちはいっぱいやることがありましたけどその3年間のあでグループのサイズが人数が増やすと自 分, の自分だけのミートアップを作って でも、自分のミートアップ作ったらその一般のテックミートアップのと混ぜることがなくなるため多分、そのチェな発表とか少なくなって今はちょっと<笑>それも困る今は結構、問題というかチャレンジとしてそれをどうやってそのまた。 エンジニアの人たちと一緒にやっていくかっていうのが課題になっている。ねうんはい、ありがとうございます、はい。お二人から何かこう聞いてまず感想みたいなことがあればお伺いしたいんですけれども、はい。その前に皆さん聞こえてます？大丈夫ですか？マイクの音量大丈夫ですか？大丈夫そう。ちょっと上げてほしい。ちょっとマイクの音量を上げてほしいということですね。じゃあちょっと待ちましょう。はい。 ニックさんね、じゃあ、この間ちょっとばつなぎ的に、八年ぶりの日本なんですよ。おかえりなさい。はい、そうです。ありがとう。ございます。おかえりなさい、ニック。おかえりニック。な い, い, 感じ<笑>いいですかね。大丈夫かな。じゃあ、質問というか、感想というかみたいになるんですけど。まあ、今日、こういった行動方の活動、シビックテックの活動ってなると。やっぱり、テック界隈、エンジニア界隈で男性がすごく多い。 そうですね日本だと、まあ会場今日は結構女性の方も多いんで、うん、なかなか珍しいなと僕は思っちゃうんですけど、うんえー、とニックさんのところでも男女の比率とかっていうのはどんなもんなんですか、ね、またその女性の比率を、まあ、Code for America だとジ ェ, あのジェニファーさんが女性のの方が そ, ういうので そ, うその前に行ったあの一般のテックミドと一緒に入ったときはあの男性がすごく多かったけどあの自分の見た、作った後あの。 女性の人数も少し増やして今の代表が2人います僕と他の代表は女性であの、まあ、一緒に5050 の, /50 の感じを目指していますけど あ, あとあ、メイン州も老人が一番多い州と。あ 言われていますので、のそれ、その若者たちの人数も増やす。ああ、目的もあります。なるほど。例えば、学生さんが特に、はい、あの少なくて。だいたいリタイアの人たちが、あのグループの元のメンバーと。なるほど、そういった女性、まあ、代表に女性を据えるとか、若者をどんどんどんど ん, どん増やすために。 えー、地元の大学とかっていうのを大学生とか高校生とかを巻き込んでいるってい う, ようなところなんですかね、うん、そういう中で一番みんなが集まりやすいとか興味関心を引きやすい、まあ、ミートアップみたいなやつってなんかあったたりしました、うん、そうまあ、ふ普通は自分のあ会場でミートアップを行うんですけど他のアメリカのブリゲイドのあー方法ですけどあの自分の会場だけあじゃなくてほあの 大 学, の中の大学でミートアップを行うとか、まあ、そ, のその人の場所に行ってあの活動を行うななるほどなるほほどど自分の場所に来てくださいよってばっかりじゃなくて、ね、自分たちからまず外に出ていって、うん、そういったつながりをどんどんどんどんん自分たち外に出ていって自分たちの活動を相手側の場所でやる、うん、そういうふうにして、えー、いろんな人を巻き込んでいるってい う, ようなことをやられていると思います。ですねなるほどいいですね素敵ですね、うん、じゃあ白沢さん えー、と私はシビックテック全地場はどちらかという と,、えー、と一般の市民というかほか、えー、にお仕事を民間の会社とか学生さんだったらあのお勉強をしていたりとかする方が集まってあの多くの方は活動をしているんですけれども蛭<笑>田さんとかはお役所でお仕事をされてて。 あの活動もされててっていうような形なんですよ。ねえー、と、私個人の感覚としては、コードフォージャパンの活動で。 えー、と日本で活動している方は行政の方も半数ぐらいいらっしゃって、うん、民間の方も半数ぐらいいらっしゃるなってい う, ふうに思ってるんですね、うん、なのでシビックテック全地場は、えー、とどちらかというと行政の方って少ないのかなというふうに感じていまっ、えー、とオープンメインさんとかは行政の方が入られたりとかっていうのはしていらっしゃいますか、うん、そう初めてはは行政はあの自分の活動 についてあの何も知らなかったんです。あのあ時々なんか行政のあ、行政に発表とかしましたが結局あ 何, も何あなんとなくあの行政があの自分の活動をよくあの理解できませんでした。でも最近そのイノベーションのスタッフが行政の中で増えてきて。 あの今の場合は2人ぐらいがいて1人はあの 私, 私立の人でイ ノ, ーイノベーションディレクターの人が来ていてあとあのアメリカの政府の仕事をやっているデパートメントのインテリアの仕事をやっているあの UX デザイナーさんもいらっしゃって。あの そうですねあ、はい、なるほど、えーと、例えばなんですけれども市民の一般的な市役所のお仕事をされていらっしゃる方が入ってくるとかっていうこともあるんですがイノベーションディレクターさんとかってわりとこうい、えー、近い。 感じかなっていうふうに思ったんですけど、もっと全然違う分野の行政の方とかもコードフォアアメリカとかで参加されてらっしゃったりとかしますか？あまあ例えばラ イ, ライブラリーの人たちも入って、あとうん一番珍しいといえばあのあ魚を取る人も入って、あの養養殖の プロジェクトをやってる人が養殖の養殖の魚養殖のっていうか集めるプロジェクトもありましたので結構いろいろな分野の人、メイン師はあの交換でエンバイロメントの仕事が多いからあのあーシリジンサイエンスとかありがとうございます。 私の方から説明させてもらですけど、コードフアメリカと、えー、ミレーの関係でにおいて、日本語メインとかに入ってもらえるから見て、コードフアメリカというとい、はい、コうのはい、日本語がパフォ があの増えてきたらそれはもうできなくて、あの特にあコミュニティ作りの活動をやってあの今、今日みたいなサミットとかを行って、今あの毎年一回サミットを行い、あ, あとあコングレスというイベントタイプもあって、サミットの方は、 多分ガブテック会社向きのイベントで、コングレスの方は、あの。あブリゲイドの人たち。だけのイベントで、全然違う、あの、雰囲気です。そうなんですね。その、そのコングレスのイベントのの、ね。そう、コングレスのイベントで、あのブリゲイドと、ブリゲイドの。その、協力のイベントで、はい、あの、なんか毎、ま毎回、うん、違う街で行って、あ, あの。 できルの自分の町で、はいはいはいはい、あの、はいはい、そう見る機会としてすごいあの楽しいイベントです。なるほどなるほどありがとうございます。えっとお二人にお伺いしたいんですけど、えっとまあそのやっぱ参加者をどう増やしていくかっていうのは、えー、多分お互いいろいろ苦労しているところもあると思うんですけども、まあプレゼンテーションを聞いてなんかこういうことやってみたいなみたいなその未来のアイディアみたいな。 も, のをもしあればぜひお伺いしたいですそうですね、えー、と千葉は、えー、とコード4の団体と、まあ、いろんな団体が集まっているんですけども各々いろんな活動はしています、えー、とですけどそういう意味でいう と,、えー、といろんな年齢層にアプローチをするようなイベントっていうのは特に やって い, たいなかったかなと思うのでそこはちょっと意識して足せないが関われるっていうのはこれから考えていきたいなとは思いました、はいいいね、ありがとうございますありがとうございます、はい、で高度、えー、ワ外チに関しても、まあ、いろいろと活動をしている中で年齢層は幅広いんですねシニア層も来てくださっているし大学生も絡んでくれるでそこの年齢層はいいんですけどやっぱり先ほど一番最初に質問したように女性の あ参加者というか、乗員がすごく少ないので、まあまあ、プレゼンの中というか、さっきの答えの話になっちゃうんですけど、やっぱり代表、男2人、代表を据えてるんですけど、まあ、もうちょっとそこにメインの人として役、役職というと言い方がちょっと強いかもしれないんですけど、もっともっと乗員してくれるような女性の方を、まあ、リーダーとして据えて、まあ、一つそういった、ある種分科会のような形で、えー 女性の社会課題であるだとか男性の社会課題でとかっていう、まあ、ジェンダー的に分けるのかどうかっていうのは、うん、あれなんですけどもっともっとあの来やすいような環境づくりだとか、うん、やっぱりトップにいるっていうことはすごく重要なんだなっていうのはうお話伺ってて思ったので、まあ、未来に向けてこれから男女共同参画とかもやっていく中で、うん、男性も女性も生き生きと生きていく中で、うんえー、男性でばっかり。 っていうようなことは打破していきたいなっていうのは感じたので、うん、そういった、えー、据れていきたいなとは思ってます、うん、はいありがとうございますありがとうございますちょっともし会場から質問があればあと3分ぐらいなんで、えー、1問か2問お受けできるかなと思うんですけどいかがでしょうかあ、じゃあそちらちょっとこちらに来てマイク使っていただくのがいいのかなはい、ちょっとこちら出てきていただいて質問していただいてもいいですか あえー、とみんなのマインマップっていうフェイスブックのグループを管理している実は私、子供が小学4年生でさっき 多, 多くの世代乗っておっしゃってたんですけども、えー、と子供が参加できるようなスクラッチのなんか体験イベントとか今日、実は子供を誘ったんですけどあのそういう体験がなさそうだったんであんまり興味を示さなかったんで<笑>そういうイベントとかを開催される予定はないでしょうか。じゃあこちらも 高度法ワイチでいうと、あのー、コーダー道場さんとかああいったところと連携しながらあキッズプログラミングの勉強会であるだとかっていうのを今開催している、まあ、一緒になって共催している部分でもあるので2020年教育要項が変更されてプログラミングは必修化になるので。 えー、子供だけじゃなくて、例えばその親であるとか、一緒に親子が一緒になって学べるような場っていうのは、これからもどんどんどんどん作っていきたいなっていうふうには考えてます、でただそれはコード4だけでやるんじゃなくて、もうすでにある、えー、と コ, ーーーーコーダードージャーさんであるだとか、他のブリゲードとか、もしくは大学生だとか、教育学部の大学生とかと一緒になって、手を組みながら、地域を盛り上げていければいいなと思っているんで、そういったことはどんどんやっていきたいと思います。はい、はいいあのー 前言った一般のテックミートアップが大体同じメンバーが入っていますのであの そ, のそのミートアップはあのあ小学生向きのあプログラミングクラスを始め開催してあのメインキッズコードというあプロジェクトを始めてあ今あ 2, 2年間やってます。あの同じようにあのスクラッッチチとかあのグリッチも 使ってあの ユ, ユニティもなんかゲーム作りとかのあ授業がありますこれからなんかシビックテックのあレッスンとかも作ってみましょうかという話がありますので、まあしたから、まあ、これからそういうふうなあの僕もたち向きのシビックテック授業を作りたいです。 はい、えーと、シビックテックズ市場は、えー、とこ今回の Code for Japan サミット日場ではデイ2になるんですけれども明日、えーと、一応プログラミングのスペースを初めてなんですけどご用意をさせていただきました。あとですね、えーとーまあ 教育関係、エドテックにちょっと力を入れて、明日は一、えー、日いろいろなイベントを開催させていただこうと思ってます、とスポンサーに、あのー、なられていらっしゃる企業さんも、えー、と例えばなんですけど、プログラミングということだけではなくて、えー、とロボットとか IoT で、えー、と子どもたちですとか、他、まあえー、世代の方に、えー、気軽に触れてもらおうというようなソリューションを出していらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思いますので、多分コ Code4 はそういった形で。 緩やかに連携をこれからも取っていくんじゃないかなというふうに思っております、はい、では明日はぜひお子さん連れてきていただければと、はい、あの実際各地のコミュニティ結構プログラミング教室やってるところもあるのではい場、はい、ありますああぜひありがとうございます、はい、というわけで時間になりましたので、えー、終わりたいと思います皆、えーうん、さんぜひ後で直接おいろんな質問していただければと思います、えー、お三方どうもありがとうございました はい、パネルトークの皆さんありがとうございましたあのニックさんのおっしゃるまさにソーシャルテクノロジストを代表する方々のお話が聞けて何よりです、本当に今日は明日のセッションでも、えー、いろんな地域のいろんな取り組みが聞けると思いますのでぜひ行ってみてください、はいえー、同じく日本だけではなくてですね Code f o r o l ということでいろんなところから参加をしていますす紹介していいただけます か, です か, いいですかはい、じゃあ西さんです。 はは。い、こんにちは、えー、と今日はですね、海外からたくさんのゲストが、ささん、リサさんあガブガブ叩き、いいですか。海外からたくさんのゲストの方々が来ていますので、少しじゃあ自己紹介してもらってもいいですか 私、uh, uh, uh, nice、名前はサイロスです。日本で生まれています。私もユネステイ s で、i もユネステイト t 私もユネステイトで、ユネステイトで、ユネ a テイトで、私もコード 4DC で、よろしくお願いします。 皆さんこんこにちは。私たちは台湾ガブゼロから来ましたよろしくお願いします今回はもう2年目になりますん で, で去年あの台湾もサミットで UD トークを投入しました<笑><笑><笑><笑><笑>本当にお互いに違う地域とかのなんかお互いに学び合っていいところを取って、えー、これからも関係を深めていきたいなと思いますよろしくお願いします<笑> えすいませんもちょっとこれあの、台湾からのお土産なんですがフロント<笑>じゃんのところに、うん、置いていきますので、えー、もしよろしかったらとあのここ、お召し上がってください。<笑>はい じめまして私の名前はオヨン。韓国で来たけど、今はディガタですんでいます。So,、uh, I, my work is for、uh, building a social enterprise based on design and technology in Korea and for democracy also. And、uh, thank you for inviting me. Yeah, thank you very much. 以上ですねはい、えー、ありがとうございましたはい、えー、続きましてあのザクザクいきますよパートナー企業の皆様からのライトニングトークを、えー、言ってみたいと思いますまず最初は、えー、Wacom 様、えー、いらっしゃいますでしょうかいらっしゃいますお願いしますはいこちらではいよろしくお願いします えー、こんにちは、えー、とワコムの日と言います、えー、今日はです、ね、皆様にお知らせを1つ、えー、持ってまいりましたまず最初にあのワコムというあの会社は皆さんご存知ですかペ、えー、ンタブレットの会社でして、えーまあ、デザイナーさんですとかクリエーターさんが PC を使って、えー、創作活動をするときに使う、えー、道具になります。 でまあ、ハードウェアの、えー、一見、会社なんですけれども、最近はソフトウェアにも力を、えー、入れておりまして、えー、それに関連したお知らせになります、ワコムはです、ね、ソフトウェアで、えー、最近、力を入れているのがあの、デジタルインクというものなんですね、でこれはあのペンを使ってタブレットにかきかきして、残るこう、えー、筆跡。 ワコムではデジタルインクというふうふに言っていましてでこれのですね、あのハッカソン、えー、インクプラスハッカソンでインカソンというものをワコムは、えー、2016年から何度か開催をしておりますで今日はそのお知らせになりますでこのインカソンというのは2016年からあの世界各地でたびたび開催をしてきまして、えー、東京でもです、ね、2年前に開催したことがございますで ワコムはです、ね、これの、あのーまあ、インカソンの中でも教育に、えー、特化したインカソンを、えー、開催をすることにいたしましたで皆さんあのいろいろな社会課題に向き合われているかと思うんですが教育というものも一つの、あのーまあ、大事な課題の一つなんではないかなというふうふに思いますワコムはです、ね、その手書きの書き書きした残るその筆跡をデジタルインクというふうに言っているんですが このデジタルインクは本当にあのうまく使えばえ教育に非常にプラスの部分があるのではないかなと思いましてでまあ皆様 の, あのアイデアをですねえここにあの役立てていただきたいなというふうに考えていますでえそのインカソンの中でえ使っていただきたいえー SDK が WACOM が開発した WIL という SDK です WACOM インクレイヤーランゲージ これがですねかなりあの面白い特徴を持っていまして、Android や iOS、Windows、これらの壁を、えー、乗り越えて、えー、それぞれ で, です、ね、互換性を持つソフトでして、えー、プラス、ですね一番大きな特徴がメタデータを、えー、格納することができる、例えば筆圧ですとか、どれだけのスピードで書いたかですとか、あと何時、何分、どの地点で、どのペンによって書かれたか、そういうようなメタデータが、えー、付属することができます。 あとはまあ VR、AR のところでも使うことができるのがこの特徴です。でえー、と実はこのハッカソン、えー、とオンラインハッカソンのです、ね、ちょっとスタイルを取らせていただいておりまして、もうすでにあの、えー、ウェブ上 で, であの登録は開始をしておりますで。ウェブを通してお申し込みをいただいて、でえー、いろいろなコンテンツ、またはプロトタイプなどをちょっと、えー えーまあ、投稿していただくような形になるんですがそれがですね10月15日があのそれの締め切り少し、あのえー、日にちは厳しいんですけれどもぜひ皆様の中から、えー、こちらにお申し込みいただける方々を、えー、いらっしゃればなとい う, ふうに思っておりますで、えー、11月4日にその優秀なお、えー、申し込みの中から、えー、我々の方で、えー、5チームから10チームを選定しまして 日本最大のテックイベントエドベーションサミットでプレゼンテーションを行いそこで優秀なチームを決めていきたいなと、えー、優秀なチームにはこちらにご覧のようなあの賞金もご用意をしております、はい、こちらのウェブから申し込んでくださいあの時間がないようなので育っていきますと11月4日はエドベーションサミットというところあのエドテックカンファレンスの最大のイベントがあるんですが そこのところでですね、あの決勝戦のプレゼンを行っていただきます。で、これに参加いただきますと、えー、いろいろな形であの、えー、広く皆さんえっ、ー、と来ていただいた方にも見ていただくというふうに思っております。はい、ぜひ皆様からの、えー、良いアイデアを通してで教育にイノベーションを起こして、えー、いただける方を募集しております。ぜひ、えー、ご参加ご登録いただければなと思います。どうもありがとうございます。 はい、ありがとうございます、はい、続きましては、えー、こちらでよろしいですねはい、はい、ウェルモ様からはいよろしくお願いいたしますお願いしますウェルモの角井ですえっとウェルモでは STO ソーシャルテクノロジーオフィサーという役割をやっていますで STO 自体コードフォージャパンさんが継承したものであり えっと、民間初の STO ではないかと勝手に一人で、まあ、ドキドキしているんですが頑張っていこうと思っていますのでよろしくお願いしますでウェルモ自体は当たり前の幸せをすべての一人というビジョンを持っていますでそこに対して高齢化の問題と少子化問題という2つに取り組んでいますで本日は高齢化の問題に関してフォーカスします で高齢化問題では2つの課題がありますで1つは ICT 化が遅れているためアナログ情報紙媒体などのアナログ情報があふれていることですそのため情報を集めたりとか比較することが困難ですで2つ目は高齢化支援には幅広い知識が求められます医療だったり福祉リハビリなどの幅広い知識が求められますそのため 私たちは介護に関わる全ての人が必要な時に必要な情報だったり知識を提供できることを目指していますそこに向けて私たちが行政だったり地域テクノロジーとどう向き合っているかについて説明しますまず行政なんですけれども今月頭にも福岡市さんと私たちのプロダクトの実証実験を行わせていただいたんですけれども その実証実験のデータだったりとか経験をもとにいかに介護保険制度を持続可能にしていくかというところに関して取り組んでいますまた AI や IoT などの先端技術を用いて業務効率化を図って人手不足の解消を目指していますで次地域との関わりなんですけれども介護情報などの、えっと、地域資源 をデータベース化することによってそれを地域の皆様に見える化することを促進していますで最後にテクノロジーとの関わりなんですけれども1つ目は、まあ、紙媒体だったりとかあふれたアナログ情報をいかにデジタル化するために1つのデータベースを構築するかに関して頑張っていますでもう1つは説明可能な AI ということで根拠、まあ、を説明できて だからこそ知識として利用できるような説明可能な AI という人工知能技術に関して取り組んでいますで実際のプロダクトに関しましてはご交換のブースにて、えー、と説明するのでぜひ興味があればお越しくださいで実際このような問題に向けて皆様のお力添えが必要ですですのでよろしくお願いいたしますありがとうございました はいありがとうございますウェルモ様でしたはい続きましてえっ、ー、と三社目は、えー、ジオリパブリックジャパンから、えー、渡辺様はいよろしくお願いいたしますはいじゃ三分 LT トークを行います私が消防士からプロジェクトにプロジェクトマネージャーになった理由ということでジオリパブリックジャパンの渡辺レオです。 私はです、ね、18まで漫画家目指してまして、これ、私が去年描いた絵、えー、になります、で私、昨年まで消防職員、東京消防署でやってました、でこれ消防小隊長時代の私とあのうどん食べてる私です、ね<笑>う、うどんは全然関係ないんです、ねで、これあの、ボクシング40戦ぐらいこうやっていてです、ね、これ、あの今、世界チャンピオンになった村田君とこうボクシングやってる私です。 そんなこんなで、えっと、ボクシング引退した後にプログラミングを本格的に学んで、えっと、ハッカソンとかにこう出場して、えっと、受賞だとかをしたわけですで昨年アジアオープンデータハッカソンに、えっと、受賞した時に関さんと初めて話をしてでそこでですねコードフォーオールっていうのが何かあるということで、えっと、ブカレストまで、えっと、行ってきたわけですね でそこ で, です、ね、あのいろんな人たちに話聞かれるわけです、なんでお前はここにいるんだと<笑>、なんでプログラミングやったのと、私、答えたんですよあの、あなたたちと一緒ですよと、要は私も、えっと、行政の、えっと、ところを市民側で自分からアプローチして変えていきたいっていう志、同じにしてますよというふうにお話ししたわけですね、でそうするとあの関さんの方から、うちの会社にじゃ来てよというわけで転職しました。 それがあの今日話すジオリパブリックジャパ ン,、ね、パャパンは、えっと、国際色豊かなところで、えっと、自由な気風にあふれて、えっと、公用語が英語の、えっと、半分外国人の方がいるところです、で絶賛あの、今フロントエンジニア募集してますので、えっと、よろしくお願いします、ブースがあそこの5号館でやってますの で,、はい、で私は今です、ね、でマイシーレポート4シーズンというののプロジェクトマネージャーっていうのをやってます。 でジリパブリックの製品いろいろあるんですけど今日はあのそのマイシーレポートというのをご説明したいと思いますこれあのマイシーレポートでえっと検索してダウンロードをぜひしてみてくださいで今千葉市に9月2日から本格運用されてまして、えっと、要は市民と行政がえっと共通して課題を解決していこうというコラボレーションツールになりますマイシーレポートには他にも道路検出サービスとかがあります でですね千葉市の台風あったと思うんですけど、こちらの時にですね熊谷市長の方うも、毎週レポートを使って、課題解決していこうというふうに呼びかけて、市民が協力して、課題解決に当たったわけです、これ、下のほあが市民がその時、えっと投稿したものになります、東京都の方もこれ、採択されて今、今、えっと、取り組んでいるところです。というところで、ですね今、非常にジュリパブリック・ジャガバン忙しくて、えっと、フロントエンジニア、絶賛、大募集中です。 えっとジオリパブリックのブース開いてますんでどうぞ来てくださいあと毎週レポートダウンロードよろしくお願いします以上ですはい渡辺さんどうもありがとうございましたはい以上今日は三社の、えー、ライトニングトークをお届けしましたあのー、ライトニングトーク出ていただいたパートナー企業の皆様はそちらのダンススタジオ向こうの五号館でいろいろな展示をしていますのでぜひ立ち寄ってみてくださいはい えー、続きまして、こちら神田外語大学の言語メディア教育研究センターよりあの石井様からご紹介をいただきます。石井様よろしくお願いします。はい、はい、皆さんこ ん, こんにちは。こんにちは。えっ、ー、とようこそあの本学をお越しいただきました。えっ、ー、と神田外語大学の石井と申します。あのなかなか<笑>。 ちょっとイベントをやるような感じのスペースじゃないところに皆さん入っていただいて、あの雰囲気が違うと思うんですが、まあ、逆にこれもお楽しみいただければなと思います。えー、と私、ちょっとあのスライド、本当は大学のスライド見せようと思ったんですけど、他のところで私のマック使っちゃってて、あの今<笑>、持ってこれないので、すみません、あの手ぶらできました。で、えー、と本学ですね、あの言葉は世界をつなぐ平和の礎というのがあの見学の理念になってます。 で言葉とコミュニケーションを生かして、えー、と平和な社会を作っていこうとなんか呼び出しが来てますが、えー、ということになりますがそこにテクノロジーと皆さん方のいろんなコラボレーションが加わるともっとより良い世界になるかなと思っておりますあのちょっと至らない点たくさんあると思いますがあのぜひ2日間お楽しみいただいて分からないことあればです、ね、あのこの黄色い腕章をしている人は相当レアキャラなんであの 見, 見つけづらいと思いますがあのうちの学生スタッフがいます。 場所がわからないことに関しては、この黄色いワン腕章をつけているスタッフにお問い合わせいただければと思います。で、えっとちょっとだけ補足です。こちらメイン会場食人というエリアです。食人というエリアで5号館って言われているのは、えっとこの私の右手にあるダンススクエアの裏にある。えっとすぐ近くですけど、こちら5号館、これミレニアムハウスとも言います。 5号館という方がいたり、ミレニアムハウスという方がいたり、ごっちゃになってますので、5号館とミレニアムハウスは同じ場所だと思ってください。それから、えー、と私の正面ですね、向かい側のガラス戸のところに、ね、黄色っぽい、クリーム色っぽい建物、こちらが8号館になります。こちらもクイズ8 と, という名前がついてますが、クイズ8と8号館は同一のものですので、8号館はそちらになります。でえー、と最後私からこの後あの PTX でお弁当チケット買われた方あのみあのお弁当配布ありますので絶対にパクらないでください<笑>数きっかりしか用意してませんのでパクったら私地の果てまで追いかけますので<笑>くれぐれもパクらないようにして2日間平和に過ごせればと思いますではよろしくお願いしますはいシー先生、どうも ありがとうございましたとっても素敵な建物なのでこの後ぜひクイズ8を見てみてくださいこんなところで大学生活楽し遊べたらよかったのにと思います、はい、続きましては、えー、今日一日どんなプログラムがあるのかなというのもそれぞれのセッションの皆さんからご紹介をしていただきたいと思いますはい時間がすごく限られているので皆さん1人 20秒ぐらいかな、20秒でじゃあ行ってみましょう、はいじゃあもう来たから ど, どんどんいきますよ、小泉さんははどちらですか、はいえー、と8号館 THE ステージの2時45分からの回あの、広がるシニアプログラミング、今回、ですね<笑>最高齢登壇者が登場します、84歳、鈴木富士さん、あれ、はい<笑>エルピスプレスリーと同い年です、えー、とお隣、77歳、の野さん。<笑>はい あのブルースリーと同い年です。はい、<笑>そうい古い感じで、はい、やっていきますんで、でさっきのねプログラミング講座のやつは、はい、あのなんでこううちり上げないんだって感じだったんで、すはい、次にします。はい、<笑>はいはい<笑>はい、えー、っと16時15分からのえー、っとこのアカデミアかけるどこだどこだどこだあれ16時違うわあれ今日あれおかしいな。 アカデミアか過去研究者かけるシビックテックというセッションがあるんですが、ないな、ない。あれあないない<笑>。アプリを見てください。アプリを見てください。ないな。あれ？これ今日のですか？あれ今日？これ明日のじゃないですか？あ本当だ。おおえもうダメ？嘘嘘<笑>おお。そんなあります。<笑>えっとね今日の16時15分からその研究者とシビックテックの関わりについてえっ、ー、とセッションもありますので。 もうもういいっすね。じゃあ<笑><笑>、はい、お願いします。 コードホン横浜石塚です。よろしくお願いします。本日八の一一六十三時十五分からですね。ええー、シミュレーション二千三十、のワークショップを行います。あの開発者の和田大使がですね、ちょっと飛行機が遅れておりまして、代わりに読み上げます。えー、開発から五年四十四都道府県に広がり、全国に六十四のカスタマイズシノリアができた一方で。アメリカの e. F. O. 社から名前を勝手に使うなと言われた。シムシリーズのワークショップです。よろしくお願いします。 はいこんにんはどうもこんにちは。どう しいしますはいえー、この後と2時45分から、えー、と行政出席員はサービスデザインの夢を見るかやります。以上、はい、さよなら。やりづらということで、えっ、ー、と、えっ、ー、と、行、え、動、ーはいえー、保育園は佐藤ですが、えーと、13時15分からですね、えー、となんと初めてのシビックテックということで、8号間の t h e s t a e の方でですね、まあ、 あの初めてこれからシビックテックって何なんだみたいな人に向けてですね優しいパネルディスカッションを行いたいと思いますのでぜひよろしくお願いしますであともう1本あの私の方からあってシビックトークですね16時15分からもう1本ありますはいでこちらはあのシビックテックの活動している人たちの間でまあ悩みとかいろいろざっくばらんに話し合える場なのでえーよかったら来てくださいよろしくお願いします こんにちは。1時15分からやる SDGs と c i v i c t e c h と皆さん、気候変動、千葉もこういう状態ですし、ニューヨークではその問題が大問題になっている、でそのことについて、ですね、気候変動だけじゃなくて、世界が持続不可能になっているということと、CivicTech の力がそこで必要だということを、ワークショップをやりたいと思います。す。以上ですどううもありがとうございます。 あこんにちは、えー、いろいろなところに所属している平本です。あのー、<笑>夏に向けた観光サービスを考えようということで、あ2020年ですね、来年のオリンピックに向けて、えー、観光サービス作っていこうよということで、今日の13時15分から14時半までですね、えー、8号館の112でやりますので、ぜひご参加ください、よろししくお願いいますはい、えー、っと皆さん、猫好きな人 は い, はいはいじゃあ今手あげた人もあげなかった人も16時なんとかかなはい8号館ぜひ遊びに来てくださいチャットボット作ったりゲームしたりしますよろしくお願いしますこんにちは ーフォ新潟ですね新潟から来ました金子敦と申しま す,、えっとですね。本日の13時15分から8号館の109号室 で, です、ね、地域団体、任意団体との共同のヒントということでセッションやりますディスカッション形式ですので気軽にご参加ください。お願いしまますす待ってます はい、こんにちは、コードフォージャパン、大西です。えっと、今日、えっと、二時45分から4時まで、えっと、シビックテイクかける海外留学代表国会ってことで。僕とニキさんとの出会いとか、いろいろ、留学について話をしと、こうと思うので、ぜひ興味の方よろしくお願いします。ありがとうございます。<笑>えっと。 もう一個もう一個あって、えー、と今日4時15分からかな、えーと、若手企業家が考えるシビックテックというところで、人生100年時代にといえる中でのリカレント教育 に, もにひも付いたスキルの得方と伝え方について、えーと、20代を中心とした若手企業家たちがトークセッションで掘り下げていきますということで企業家の方々が、企業家の方々がですね、シビックテックの何なについて話していこうと思うので、そこもよろしくお願いします。はい 海外トラックというのを8館8 1 1でやりまますすから人の方にに来ててていいただきますあきモヒスさんはアキア問題について話をしてくれます。 あとそのあと2つございまして、2つ目が、私が消防士からプロジェクトマネージャーになった理由ということで、先ほどジオリバブリックジャパンで話されていた渡辺レオさんのお話を聞くのと、3つ目のセッションが、韓国のシビックテックシーンということで、っと今日韓国からオヒョンさん来ていただいてます、そのオヒョンさんが、韓国におけるシビックテックシーンについて話します。トラックこのトラックはすべて英語で行いますが、よろしければ皆さんご参加いただければと思います。どうもありがとうございます。 逐次翻訳とかいうとくもあるんでぜひぜひご参加くださいはいよろしいですかよろしいですかあといいですかはいありがとうございました他にもいろんなセッションがありますのでぜひ見てみてくださいはいちょっと一日目と二日目と逆になっていまして申し訳ありませんでしたじゃあよろしいですかね最後に皆さんに注意事項をあお伝えしたいと思います あのランチ、先ほどえっと石井先生からもおっしゃっていただきましたけども PTX でランチを注文されている方だけしかその方の分しかございませんのであの受け取りはこの裏食事のカウンターですね後ろの方であで受け取れますのでぜひお受け取りくださ い, はい配布の13時半までですのでそれまでにお受け取りくださ い, はい注文されていない方はですねちょっとお昼あの少し遠いんですけどもあのイオンとかあの海浜幕張の駅の方にございますのでそちらをご活用ください でちなみに飲食エリアが限られていますまずこちら食人はこのスペースは全部飲食 OK ですですが、えー、5号館あの向こうですね向こうの5号館は飲食はだめですでもう1つは8号館なんですけどもちょっとややこしいんですけどオープンスペースになっているところは飲食 OK ですがなんか部屋教室になっているところは食べちゃだめです分かりづらいのですがちょっと現地で見てみてください はい、この後は12時から、えー、ランチセッションを行いますあのいろいろなところでやりますこちら食人でもありますしあちら8号館でもございますでもしこの食人のステージに入れなかった場合は、えー、そちら5号館でリモート中継もしていますのでそちらでご覧いただくこともできます。と 本日、最後クロージングえ17時45分からありますけどもえクロージングはここではなくてですねあちらの8号館の方でえ行いますので最後そこまでぜひ皆様お付き合いください。ということでえなかなかえーオープニングセッション続けてきましたけども。 これであのー、本日のオープニングは終了となります。今日も一日スタックジョイいいですね。じゃあ皆さんお楽しみください。スチバスでした。ありがとう。ありがとう。